それでは気づいて今度は小数や分数の二神十進変換の話に進みたいと思います。でその前にですね、その、あえっ、ー、と、まずですね、二進の循環小数を有理数で表現、受信の有理数で表現するっていう話に入るんですけれども、その前に、 まあ、これまでですね、通学の授業など で, で、その十進の循環表数を十進の有理数に表現するっていう方法は多分皆さんどこかで触れたと思いますので、一応復習しておきたいと思います。まあ、例題として、えっ、ー、とまあ、A として次の循環小数を用意するんですけど、まず、えー、と循環小数の表記としてはですね、あの循環する部分、すなわち循環節といいますが、この循環節の、えー、と最初と終わりのところに、えーの 桁の上にこう黒黒い点をつけることで、あのこの、えー、表している A という数がこの循環小数だということを表しているという点に注意してください。えっ、ー、とこの場合ですと、0.142857 で、えっ、ー、と1と7に点がついていますから、えっ、ー、と実際にはこれ142857142857142857 142857 142857というふうにこうずっと続くという数ですね。まあなお、えっ、ー、と皆さんぐらいになりますと、まあこの142857を見れば、あのあなんか あのこの数が関わっている有利数なんだなというのが分かる人は多分分かると思いますけれども、まあ、進めてみましょう。で、えー、とこの十指の循環小数をその有利数に表現するため の, その基本的な手段としては、えー、と A をまあ10の n 乗倍してその循環節を1個整数部に持ってくるという方法をあります。この場合循環節が6桁ありますので、えー、と A, の A を10の6乗倍すると循環節が 1, 1個ですね整数部に出てきます。 で、そこで、えーと、10の6乗倍の a から、まあ、a を引くことで、えー、この循環節のこの下の方が全部、あのー、キャンセルされて0になるわけですね。で、10の6乗マイナス1倍の a が、えー、14万2857。すなわち、えー、と99万9999倍の a が14万2857ということになりますので、えっ、ー、と、これを a について解くと、まあ、a が、 999,999 ,999 分の 142,857 と。これを約分して、A は7分の1と出てきます。この辺のやり方は皆さんご存知かと思います。で、これがですね、循環小数が二進表記の場合も、計算方法は同様にして行うことができます。まず例として、まあ、A としてですね、この0 0 零零一一この零零一一が循環性ですね。零0 0 1 1 0 0一1零一一1という、このあの二進表記の循環小数を、えっ、ー、と、十進の、ああ、えー、と、ごめんなさいね、えっと、十進の有理数で表すきょあの計算をやってみましょう。まず最初にやるのはですね、えっ、ー、と、循環節をこの小数点のすぐ下に持ってくるということで、 この場合は、循環節が小数第2位から始まっていますので、こういう関係式で B という数を作ります。で、B は0 0零1 1ですね。この小数第1位から第4位までが循環性というあの循環小数にしました。で、この B ができましたら、作られましたら、この B を2の N 乗倍して、この循環節を1個整数部に持っていきます。 この場合、循環節が四桁ですので、えっと、B を二の四乗倍すれば、えっと、ロ一一ゼロゼロ一一あ一一か、一一点ゼロゼロ一一ゼロゼロ一一となっています。で、ここからその B を引くことで、と、ま、あここですみません、あの、ちょっと注意していただきたいのは、この等式の、えっと、左辺は十進数で表記されていて、右辺はあの二進数で表記されているので、ちょっと注意してほしいんですけれども、 15倍の B がですね、えー、とこの場合はその小数部が全部キャンセルされて、えーと、2進数の1、1、すなわち10進数の3になっていますので、15×B が3ですから、B は15分の3、すなわち5分の1ということになります。で最後に A を求めるんですけれども、A はあの B の2分の1倍ということにしておりましたので、 5分の1かける2分の1で、A は10分の1というのが答えになります。はい、えー、と次がですね、えー、と逆に、じゃあ、受信表記の、えーまあ、数ですね、整、え、数、ー、以外の数を二進表記にこうなあの変換するという。 方法について説明したいと思います。で、えっと、今ですね、その実数 x で、x は受信表記のときに、この x の整数部分と小数部分というのを分けて表します。え整数部分は、これ x のフロア関数ですね、x を超えない、x 以下の最大の整数ということで、で、整数部分を表しまして、 で残った部分はこの X を中括弧で書かった形で小数と部分として表します。で、そうしますと、この X をですね、整数部分と小数部分に分ければですね、あのえー、と整数部分の二進表記を例えば Z として、それから小数部分の二進表記を P とすれば、その 最終的にこの X の二芯表記が Z 点 P というふうに表せますから、なので、あのここでは整数部分と小数部分を分けまして、で、整数部分 の, あの受信から日清への変換というのは先ほど扱ったとおりですので、ここからその小数部のをですね、この日、えー、進数へ変換するということを見ていきたいと思います。 で、これあの例題を持ってきました。あの十分の一、えー、受信数の十分の一を日清表きて計算するということなんですが、えー、とまずやることはですね、この、えっ、ー、と、ごめんなさい。えっ、ー、と、当たられた数を順に二倍していきます。例えば、えー、受信、今、受信数で十分の一が当たられていたので、これをまず二倍しますね。 そうする と,、えー、と、5分の1になりまして、で、えっ、ー、と、この2倍するというのをまず続けるんですね。あの、2倍した数値が1を超えないうちは、この数をさらに2倍にするという操作を続けます。で今、10分の1を2倍して5分の1になって、これは1を超えてませんから、えっ、ー、と、5分の1をさらに2倍して5分の2。 5分の2をさらに2倍して5分の4。5分の4を2倍したところで、これは5分の8になって1を超えますので、ここでその、えっ、ー、と、これを表記をですね、1プラス1を超えない数という、こういう表記に直します。5分の8は1プラス5分の3という形で、あの、えー、いう表記にして、1という数を外へ出します。いい今度はまた、 あのここに出てきた5分の3をですね2倍してで5分の6になりますとこれまた1を超えてますからこれを1プラス5分の1ということで1を書き出してこの5分の1を2倍していきますで5分の1を2倍すると5分の25分の2を植えすと5分の45分の4を2倍すると5分の8になりますからまた1プラス5分の3という形で表していくんですけれどもでこうやってですねその えっと、ここの、なんとかを2倍した値がこの1に等しくなるか、あるいは、この循環節が出てくるまで、あの、計算を続けます。この場合、その循環節はどこで出てくるかというと、えっ、ー、と、右側 の, の列の上のところですね、5分の3を2倍して、5分の6が出たから、これを1プラス、5分の1プラス1にしましたね。で、この段階で、その、 最初の方に出てきた5分の1が出てきますので、ここから先は、この、ここの5分の1がから、こう、2倍、2倍、2倍していった計算が、こう、何回も何回も繰り返して現れるということになります。よろしいでしょうか。で、そうしますと、あの、まあ、循環節が出るか1が出るまで続けると、ここの、こんなうにプラス0とかプラス1とかっていう、こう、数が、こう、ザーッと並ぶんですけれども、この、 各桁の数字をですね、上から順に小数点の下に並べることで、この十進数、ここの例題で言うと、10分の1の二進表記を得ることができます。この場合ですと、えっ、ー、と、0.00011001、1001点でん点点でて続くわけですけれども、えっ、ー、と、実際にこの十進数10分の1の二進表記というのは、 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0ということになりまして、えー、とここではその小数第2位から2345位までですね、この0011が循環するという形で、その、この10分の1の二進表記が得られます。で、えっ、ー、と、このですね、この計算で、その、この、 でえっと、書き出した0とか1の並びを並べることで、それなぜその二清表記を得られたかって言いますと、これもやはりその方談法の考え方で説明することができますで。先ほどの計算をたどっていきますと、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、10分の1っていう数があってですね、この2倍して5分の1を出したっていうのは、こういう10分の1をこんな形で表したんですね。 えー、と2分の1かける0プラス5分の1として表しましたと。で、えー、とこれをおっとさらに2倍したということは、えー、これ全体に2分の1をかけてで、えーととこまあ、さらにこういう形でくくってこの中を5分の2にしたと。 という感じで、形で、その、こ、ここの分数をですね、順々に2倍していたったということは、このような形の展開を求めていったということに他ならないわけですね。で、えー、それでこの、あの、展開の括弧のすぐ一でに出てきた、の0とか1を書き出したわけですけれども、これというのは実は、その、このコーナー法による、えっ、ー、と、表記では、この、まあ、 この10分の1を二整数で展開した時の各桁の係数を表せるということに有意味になったということを意味しています。まずちょっとあのこれあのまた時間があったら皆さんでも復習してみてください。